カンサーミダーカンサーミダー えー、今回もですね、あの、フライデーナイトパンキンやっていくんですけど、はい、皆さん、見覚えあるでしょう、この画面。はい。なんと、えー、アニメーションベース FNF、アップで来たということで。ということで、早速やっていきましょう。ちょっと挨拶が高くなっちゃった。おおめっちゃ変わってるやん。すげえ、あの難易度とか追加されてる。えぐ、ぐめっちゃ変わってんな。 あれ多分あるでしょう多分これ、これ、あの、ストーリーモード終わった後にさ、多分、この下の方にさ、またシークレットって多分あるんでしょうね。ちょっと設定してないんで、設定していきまーす。はい、設定終わりなんでさ、早速やっていきましょう。まあもちろん難易度はハードです。はい。まあ無理だったらノーマルに切り替えるんだけど。おもうこれほめっちゃ本気やなーこれ。お うーんなんか見たことあるやつが出てきたないきなり無言になっちまうなおっおっ洗脳されるわちゃうな ま<笑>あなんでそれ持つねおお怖いなんやそのロキアみたいな声して 人間だからってさなんか謎な音が出るような あ, あとねなんか左にねなんかあのー、なんかスコアスコアっていうかなんか で、ね、タイミングのなんていうのなんかあれ出る文字のやつのあれもなんか、うん、ちょっとあか ん, あか ん, あかんいきなりやなハリブルって何バットの下のこのハリブルって何<笑>おこれスティッキントゥイットじゃん なんかあれか海外でいうキンクワード的な感じかなちょっと分からんだよね<笑>あとこれ俺の声聞こえてるかな多分ゲームの音が大きすぎて俺の声が聞こえてないっていう場合もあるからねその場合はちょっとマイク元で発表しますよ このなんかゲームっていう、まあうん、まあちょっと語彙力がないな<笑>ダメだなおおまあまあまあおおみんな来た<笑>みんな来たよおおいやなんでそんななんでそんな都合よくイズが出てくんのイズじゃねえわソファーだああこれあれだね前回もやったやつですね あーとちなみにねこのキャラたちの紹介に関してはね編集中の俺が任してくれるんでうんこれは前回もやったね相変わらずこれ複雑な譜面だな 一スティッキントゥイットだからねアプリでちょっと変わったんじゃないかな知らんけどちょっと楽しみなよ<笑>どんな感じで来るかちょっと楽しみなよ普通にあれちょっと譜面変わってるあそうでもないかわかんないかんないわかんないわかんないわかんねえな 相変わらずきたね相変わらず来たまあ前回のあれで一回学習してるから分かるよあら複雑不便来たらちょっとややこしいだなうん<笑><笑>気持ちいいぞあ待ってあぶぶなっ危なの。<笑> 分かってないそうでもないかなんかちょっと早くなってる気すんねんなまあいいやはい次次誰やおっえあはいや<笑>今の数秒だけで一体<笑>どっから出しちゃうんやはい 変わってるかな相、はい、変わると早いな 変わってないね<笑>この押しづらい譜面っていうのは変わいいけどシンプルに指が疲れるなこれは 腕, 腕, 腕のちょっと筋力も疲れるんだ、うん、地味にちょっと筋力も使うからうかちょっと風邪舌悪すぎてちょっと。 筋力って言えてるかわからん筋肉って言ってるかも示しれんしおお 以前よりビス数増えてんじゃねあ、そうでもないわ 変わらずいい曲やわえってことちょっと待ってスティッキントゥイットでこれってさワンチャンこれ黄色とオレンジやばい説ある激ムズ可能性あるこれもしかしてお黄色きたやっぱ最後あれかやっぱ主役かお何このおこれこれ俺ハマりさんやな このリズムつけようあとこれ黄色の声好きな何かの曲にありそうこれ えー、な<笑>この疾走感っていうかさこれが好きだわ急に複雑不面来るな<笑>おっんか出したぞフフ<笑> お待て待 て, 待てやばいあかんこいつはむずい<笑>あなるほどねカイロであれかリズム作ってんのかなるほどね黄色らしい発想やなてか思ったけどさバイク使ってなくねさっきバイク渡されたのにもうバイクのい意味が なくなるってそれ唯一使ってんのよ。で、誰ストとして、ね、ああ、これ好きだわ。この曲。最高。うん、ちょっと中毒性あやろ<笑>。これ俺からしたら好きやな。もう一回聞きたいな、これ。謎の疾走感が好きだわ。じゃあ最後、オレンジやん。 でオレンジむずいんだよな。予想なんだけど。ふふ。さあ。さあ、主役が来ましたよ。うん、4分え<笑>長くないおいおいおいおい、ちょっと待って、ちょっと待って。長くないか ん何この Windows のエラー音みたいな声<笑>もう声質いいねこれちょっとすごいな。 テラコッタ置いて<笑>なんかこの声質んかなんかさこのこの声質さなんかどっかで聞いたことあるんだよな。 何だろう何か聞 い, たこと聞いたことあるんだよなそれがちょっと思い出せない誰のボイスだったか忘れて何か聞いたことあるんだよああ誰だったっけな下ポーズあるやん すぎおーギター<笑>緑と同じやつ使ってきたな。 急にむずいなおおこの曲ええな この曲もええなまあ、てかさ FNF にハズレの曲ってなやろほんとにあの言っちゃ失礼だけどねほんとに FNF ってねハズレの曲がないんよ マジでハズレな曲がないちょっと音量上げるわはい終わりました<笑> 緑が切れた切れたっていうかええ<笑>えちょちょちょちょちょあ あ, あれなんか見覚えあるななんでだろう気ませんか321 急にマイクラっぽくなったな<笑>おーいいなおお。 <笑>ギター持ったビーフが<笑>。これ新しい存在だろ<笑>。 やろっくやんあなんか浮きましたけどえあれ<笑>あ<笑>ご帰宅の時間だったおー終わった<笑>えっとああまあこれあれだねいつものやつだねうん OK 分かってますよおやっぱりあ お、フリープレイで追加されてる。すげえ。あ、どういうことの。あ、これか。ややこしいな、生き方が。フリープレイに覗い、のぞいてみるか。お、すげえ。もう、細かっ。これ、すごいな。感激。じゃあ、早速。ね。やっていくか。で、ちょっとね、コード調べていきまーす。 ええー、ってことでさっそく1個目ちょっと調べてきたんでこいつから行きましょう<笑>まあ見たことあるかもしれませんいきまーすよーしあはいはいはいあああれかスペースでよけろってことかお えなんかムービー始まったあっえー、だいぶ扱いえああ出会い頭すぎる出会い頭だな いつ来るか分かんからさ怖いな クリアしたぞ<笑>よっしゃ<笑>うわめっちゃ緊張したいんやけどうわやべえクリアできたおっしゃい<笑>心臓バックバックやん<笑>いや<ー><笑>よーし半年かかったぞクリアするまでに次探していきまーす はい、えー、次ですね。はい、まあ、前回もありました、はい、これです。はい行きましょう。これに関してはもう差しがつく。んな、これ。な、これ。えっ、ー でくかちょっと分からん英語読めんこういう時にちょっと翻訳してほしいわはいまあ変わらずですねアニメーションは行きましょう<笑>ここに関しては変わらない ワンチャンこいつあ、てか、アニメーション変わってる。あ。はい、二度目の挑戦です。やっぱこいつ無理だ。うん。<笑>あのね、ダメージノーツが分かりづらいのよ。ダメージノーツがグリッチノーツ。 あれマジでわかりづらいんよマジ言い訳するけどさ言い訳してんだけどもうほんまに見えないのよ<笑>ああマジで見えあれが見えなくてちょっとうイライラするんだよな本当にどうにかしてくれんべ えー、とね、ちょっとね、ブリだと錯覚したので、もうブリ、あのー、諦めまーす。はい。ということで、次行きます。なんかね、新しいやつかな、これは。行きましょう。あ, あなにこれ。ああ、またさっきと同じやつか。まあいいや、こっちで。エンターで行きましょう。おまた、お前かい。<笑> めっちゃ遅いなおお、早くなったな、急に。忙しいな、こいつ。 おエンドレスうわエンドレスやんエンドレスのフレーズ入ってんだこの曲地味いくせになるな 結局ええほんとにまあ、さっきも言ったけど外れないわほんとにまわ、あ、急に遅くなったな あ, あ, あ遅いなマジでこれ遅いの嫌いなん<笑><笑>うわめっちゃスローリーやななんなんやあの背景ないや もう、ビーム混じってんな。あの、芝県おんぞ。け<笑>ん先輩おったの、今。これで全部かな確認してきまーす。はい、ええー、とね、もう一個ありました。はい。次はね、なんと、なんかアランベッカーなのかわかんないけど、なんか、アン、アン、アンベイカー。ああ、始まった。えおおわああれ本人やん。 あ BPM は早くねなあなあなあなあなあなあなあなあなあなああああちょっとえ押しづらくね<笑>これネ、ね、タワークだな。 なるほどね<笑>なるほど<笑>ちょっとねあのノーズがちょっと押しづらいっていうのが<笑>謎の中毒性あんの腹立つなこれ。俺 押しづらすぎるこれは<笑>長くね<笑>休憩させてくれへんや指つかれるあら指しないあ終わった<笑>ええー。急に終わるやんはいということで、ね まあ、うん、多かったね、曲。ちょっとめっちゃ増えてるな今回はここら辺にしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。えー、もしよかったら、えー、高評価、チャンネル登録、そしてね、あのー、他の SNS、えーあのー概、概要欄に、ね、あの貼ってありますので、ぜひぜひフォローお願いします。ということで、次回の動画でしょう。バイバイ。紙モッド、本当に。最高。みんなもやってね。 今日も感じまったなぁ。ぁ、はあ。